では、演習ですけども、上の例題をそのまま打ち込んで実行してください。C1 の色は別のにしてもいいんですよ。で、こ、えー、の16、16桁の表示するページがありますので、それを利用してどんな色か確認してください。OK だったら、今はミックスカラーというのを用意したんですけども、今度は渡された色と白の平均をいきなり取って描く感じす。ストラトからブライター。で、えー、真っ白は255、250ですね。 から、渡された色と黒の平均を取っていくわはゼロ黒は0、0、0ですけども、それダーカそれから、RGB は0から255なので、えー、255からその表、値を吹くと、えー、0から255を吹くと、えー、255からその値を吹くと、2 5五を吹くとは、2 5だから、まあ、真っ暗ってやつは明るく。明るい値は真っ暗なるので、まあ、反転するんですね。 リバースカラーというのを作ってみてください。うん、それから、R の値は G、G の値は B、B の値は R。隣同士コピーすることで、もともと明るさは同じぐらいだけども、色調が違う色ができる。うん、こういうロット1カラー、あるいは逆向きにコピーするロット2カラー、作ってみてください。うん、いいよ。 二つの色と 0.0 から 1.0 の範囲の値を渡すと、その二つの色を指定した比率で混ぜた色を返す関数、リニアミックスっていうのを作っておく。で、この列量が 0.5 の時は平均ならでミックスカラーと同じ。F はですね、パラメータは何も受け取らず、中で疑似乱数でランダムな色を生成して返す。ランダムカラー。疑似乱数は前回の付録にあったと思います。 その他、色を計算する何かを色を関数る。なのでこね、これは実数で計算する場合は、最後にフィールドに入れるときに、えー、アンサインドチャー、まあ、整数の方なので、インと引きという形を使って、整数に変換しないと、えー、コンパイラーが受け付けてくれません。では、次は構造体のポイントの 先ほどの例題では関数にパラメータとして色の構造体の値を渡して別の構造体の値を受け取っていました。これでもいいんですけども、うん、特にはハイレットのように構造体のアドレスを渡して関数の中で値を返すんじゃなくて副作用としてその構造体を書き換えるということをしたい場合もあります。そういう例を見てみたいと思います。からなんですけども、うん インクロですね。で、えス、ー、トラクトカラーのテイク。ショーカラーやリードカラーは、まあ、先ほどの色、ね、メイクダーカー。今度はストラクトカラーのポインター P。そしてですね、ス、うん、トラクトカラーの扱い方は、例えば C がカラーだと C.r って書いてますね。今度は、この C の代わりに、このポインターを渡してるんですね。 ですから、うん、ポイントをリファレンス、デリファレンスした後の R とか B とか書く必要があるんですけども、これを書き方は見た、ごたごちゃって分かりやすいので、分かりやすくないので、えー、これを、これと全く同じ意味で、P、マイナスダメなる、マイナスですよねあ。こういう風に書いても、どちらのもいいという風に C 言語ができます。そこで、えー、今回はこれを使っています。見てください。 p のポインターが指す、先のレッドというフィールドは、えー、その元々のレッドというフィールドの値の半分、グリーンもブルーも同様。ですから、どういうイメージかというと、こうポインター p が、r と g と b のフィールドを持つ値を指していて、そこをポインターが指しているのはルビーの場合と同じイメージですね。この値を書き換えることができます。 メインですけども、リードカラーしてそのまま表示して、メイクダーカーで、その C1 というストラストカラーの構造体のアドレスを渡して、暗い色に書き換えて表カラーする。まあ、やってみましょうか。ここにそれが、まあ、リードカラーも全部ありますけども。 二8 0 2 1 5 4 8 4そうすると B4D754 と 5A6B23、まあ、色を確認してみましょうかは B4D754 こ、うんな色だか今度はこれをクラスする5 a 6 b いいえ確かにだいぶ暗い色になってます。こういう風うに動くことができるわけです。では、練習ですけれども、このダーはそのまま動かしてみてください。で、暗い色ができることを確認します。OK なら、今度はこういう感数今暗くしてましたけど、今度はメイクブライター。 それから、リバースカラーと同じ変化を施す、メイクリバース。だから、ロト1からロト2カラーと同様の変化を行う、メイクロト1、メイクロト2。そから、RGB 値の同分、あるいはマイナスでもいいやる。まあ、マイナスというのは原分ですね。そうやって、成分を増やす。だから、マイナス10からプラス10の範囲でランダムな値を足すことで、元とちょっとだけ違う色にする、えー、バーカラー。その他、様々な変化を施す。 こういうふうなものを作ってみてください。